骨盤調整講演トレーナーナの村井由紀子です、えっと、今日はですね、恥骨結合部といって、この恥骨、ここの恥骨の下に、一番下にある、ここの結合部をキュッと締めて、骨盤の一番下の部分をキュッと締めていくエクササイズ、ご紹介していきたいと思います。ここの骨盤のね、恥骨結合部が緩んでくると、骨盤が広がって、内臓が落ちて、下腹がぽっこりっていう風になってきますので、骨盤の下はしっかりギュッと 閉じていくエクササイズですねで、えーと。無理のない範囲で寝転がってやっていきます。えー、2セットやっていきますね。でも無理しないで、えー、やっていきましょう。それでは寝転がります。寝転がっていただいて、あこっちの方がいいですね。こっち向きで、えー、寝転がっていただいてで、足大きく開きます。足大きく開いて、で膝の えー、真下に足首くるよよううににに膝がこう、ね、中に行かないいしていきます足首の上に膝くるようにしっかりと膝開いていきましょうで足首つかめればつかんでなるべくかかとにをお尻に近づけますもし足首届かなかったら斜め下に床触っていただくだけで全然傾向ですただたかあの膝が、ね、こうやって中に倒れていかないようにだけ注意しましょうはいそしたら息を大きく吸って鼻から 鼻でででもも口いいです。長く細く吐きながら右膝をぐーっと床に向かって倒しましょう。でこの時に膝があの、お尻が浮いたり腰がこう浮くほどは倒さなくていいです。お尻もマットについてて腰もそんなにぐーっと反らない程度。で、右膝倒しましょう。でこの時に、ね、右のもんの前で、素肩部もすごく伸びているのを感じていきますね。でそうすると、特に、ね、反り腰の方。 反り腰気味な方は右のももが、えー、とすごくこうやってね、ももの前面が伸ばされるので、えー、反り腰もね少しずつ直ってきます。ゆっくりと戻しましょう。これ右側だけ10回いきますね。2、吐いて、ふーっと倒して。右の腰空らない 前の膝は足首の上キープでいきましょうで吸って戻ります。よんはいて、右膝内側。特にね、腰、反らないように、なるべくおへそ、背中にぐーっと押し込んでいきますね。吸って戻す、5を吐いて、内側。吸って戻す、六吐いて、内側。吸って戻す、 取らないように吸って戻す8吐いて内側吸って 内側、お尻もついてて、腰も反らないで、おへそ背中に引き込んで、キープ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、吸って戻しましょう。はい、そしたら今度反対がいきますね。左足です。右の膝が外に流れないようにしていきましょう。はい、吸って。 吐いて左膝内側左のお尻もマットから離れないし左の腰もそんなに反らないようにしていきますで吸って戻しましょう2、吐いて内側息長く吐いていきます吸って戻る3、吐いて内側吸って戻る4、吐いて内側 伸びててるのを感じていきます吸って戻す6吐いて内側吸って戻す7吐いて内側吸って戻す8吐いて内側吸って戻す9吐いて内側 吸って戻す、10吐いて内側。吸って戻したらもう一回吐いて内側に倒しましょう左の膝ぐーっと内側に倒して左のお尻もついてて腰もなるべく丸めるようなイメージです109876543210左足戻しましょう はい、もしかしてね、このね、右と左左右差、ももの前の突っ張りとか左右差あった方いらっしゃるかもしれません。えっ、ー、とね、突っ張り感の強い方に、普段足の体重をね、かけて立っていたりとかする癖があるかもしれないので、えー、ちょっと自分のね、えー、立ち姿勢の癖、ちょっとえ思い返してみていただけたらと思います。はい、そしたらもう一セットいきますね。また右からいきますよ。はい、それでは息を大きく吸って、肩の力抜きます。吐いて、右膝内側。 しましょうもちろん右膝頭とか痛くないところまでにしていきますよはい吸って戻す2吐いで内側ふーっと息吐いていきましょう吸って戻す3吐いで内側吸って戻す4吐いで内側 吸って戻す、六、吐いて、内側。吸って戻す、七、吐いて、内側。吸って戻す、八、吐いて、内側。吸って戻す、九、吐いて、内側。吸って戻す。 10吐いて内側吸って戻したらもう一回右側倒しましょうふーっと吐いて109876543210右膝戻しましょうそしたら反対いきますね左足です吸って吐いて左膝内側左の腰はあんまり反らない 左のももの前の伸びも感じましょう、はい。吸って戻す、2、吐いて内側、息吐きますね。吸って戻す、3、吐いて内側。 す、七吐いて内側。吸って戻す。八吐いて内側。吸って戻す。九、吐いて内側に倒す。十、息を吐いて内側に倒す。 吸って戻したら吐いて内側に倒しましょう。そこでキープします。19876543210左足戻しましょう。はい、そうしたら両膝を胸に抱えていただいて吸って吐いて、膝頭がぐーっと胸に近づけたまま、左右にゴロンゴロンとしていきましょう。で、腰もほぐ。して ですね。そしたらゆっくりと起き上がっていきます。はいはいいかがでしたでしょうか。えー、股関節周りねすごくほぐれて、で恥骨ね真ん中恥骨、えー、の下のところキュッと閉じられたんじゃないかと思います。えー、寝転がったままできる簡単なエクササイズですので無理ない範囲で、えー、膝とかね、えー、痛くない範囲でやっていただければと思います。はいありがとうございました。